大阪大学から来ました工藤と申します。私からは、タンパク質構造データバンク、PDB について紹介させていただきます。PDB なんですけど、これは生体高分子、タンパク質をはじめとした生体高分子の分子構造のデータを集めたデータアーカイブになります。具体的には、こちらの左に示してますような、これ、ミオグロビンの絵を描いてありますけど、 こういう具体的にどの原子が三次元的にどういう配置をしているかというそういうデータが中心となっていますで。具体的なデータの書き方はその後ろに書いてますようにテキストデータです。こういったものが集まってできているのが PDB なんですけど始まったのは1971年もうこれで50年以上の歴史があります。で、体制としましては国際的な協力を作って でやっていますで現在は国際タンパク質構造データバンク WWPDB という組織を国際的なグループを作ってましてその配下で5つのグループが現在正式メンバーとして協力しながら運営を続けています。で我々 PDBJ もこの真ん中にあるんですけどで我々の まあ、運営資金は、この WWPDB からもらってるわけではなくて、NBDC さんなどからの支援をいただいて運営しているということになります。で、今、PDB をやっていますというご紹介をしたんですけど、実は現在、我々が運営しているデータベースというのは3つあります。で、先ほど、分子の まあ、立体的な構造のデータを集めていますというお話をしたんですけど、これがまあ、まず PDB に入っています。で、まあ、この構造を導いてくるにあたって、いろいろな実験はします。で、その実験に関するデータも、まあ、合わせて我々の方で受け入れていこうということで、だんだんこう広がってきましてで、NMR という実験手法を使って解析したときに、 まあ、PDB にはもちろん登録するんですが、その実験に特化したデータは別のデータベースとして BMRB、でまた電子顕微鏡という方法を使って解いた場合、解く過程で、まあ、あの中間段階のデータとして電子顕微鏡をマップというのを作るんですけど、そのデータはまた別に EMDB というものに受け入れるということで、現在、この3つのデータベースを運営しています。 で、ちょっとややこしい話なんですけど、この BMRB と EMDB はデータベースの名前でもあり、運営チームの名前でもある。ちょっと一つ戻りますけど、この右下にある BMRB と EMDB というのは、これ、チーム名でもあり、データベース名でもあるということです。で、本体の PDB は、この残り3つが、まあ、協力してやっている。まあ、そういう形になります。 で、もう一回確認なんですけど、データベースの名前は PDB で、メンバーの名前は PDBJ とか RCSVPDB とか、まあそういうものになります。なんかよく混同されるんで、まあ一応こうで断っておきます。はい。で、この PDB なんですけど、我々が好き勝手やってるわけではなくて、まあちゃんとそのデータを出してくださる方の意見、そしてそのデータを使ってくださる方の意見もちゃんと聞きながら毎年、 運営方針を検討しています。で、今年も、まあ、残念ながらといいますか、オンラインだったんですけど、来年からは対面でやるという、今のところはあの話になっています。はい。で、我々の活動、まあ大きく分けて、データを受け入れる方と、今度はそのデータを皆さんに提供する方、データインとデータアウトという2つの活動に大きく分けることができますが、まずこのデータインについて。 でこれ、先ほど今までの他の方の発表にもありましたけど、こう黙ってて入ってくるものでは、まあ、ないかと思うんですけど、まあ、PDB の場合、どういう体制になっているかというと、この形のデータ、分子の立体構造のデータを論文に発表するときに、PDB の ID を書きなさいという、まあ、ルールになって いるので、まず論文を発表する前にまず PDB に登録して、まあ、ID を予約するような形をとって論文にその ID を書いてで、論文が公開されると我々の PDB からもデータを公開すると、まあ、そういう形をとっていますで現在なんですけどちゃんと実験の根拠があるもののみを受け付けていますと言いますのは昔はあの理論モデルといってあの 計算とかで理論的にこうだろうっていうデータも受け入れてた時期もあるんですが、現在は実験の根拠がないと受け付けないという体制をとっています。で、この登録受付ですけど、先ほど言いました3つのメンバーで分業して、分担して受け入れの作業というのを行っています。で、我々 PGBJ は アアジア地区からのデータをを受け担当を行っていますでこの3つの地域でこうバラバラにやっていたんではこうあのデータの品質というのが均一に保たれないというところもありますので共通の ONDEP という登録インターフェースがあるんですけど、まあ、こちらを各拠点共通で持ってどこから登録しても同じように登録ができる、まあ、こういう体制を作っています。 で、このワンデップの開発改良というのも、このメンバーで協力して、こう日々行っているという形になります。で、具体的な登録ですけど、まあ、我々のところでもやっていますが<笑>、公開する前に、こう先にこう漏れてしまう、まあ、もちろん、あの、登録者さんがいいですよって言ったら別なんですけど、多くの登録者さんは論文が公開されるまでは、 こう伏せといてくださいとまあおっしゃるんで、まあそういったように、こう、誰、誰しも彼氏もこう勝手に持っていて、教皇の研究者さんに、こう、ばれては困るということもありますんで、ちゃんと厳重に完了して、で、かつ、こう、なんでもいいよというわけではなくて、ちゃんと PDB のデータベースの品質をこう保つためにも、ちゃんと提示されたデータが、こう、問題のないデータであるか、 いう専門スタッフがちゃんと検証した上でで場合によっては修正いただいたりするやり取りした中で受け入れて p d b i d を発行する形をとっていますでこのデータなんですけど、ま、あのこれまでの累積50年の累積を見ますと、まあ、一番多いのがアメリカで2番目がヨーロッパ3番目アジアなんですけど このアジア累積だと2割ほどになっていますけど、この近年の動きを見ますと、右のグラフにありますように、特にこうアジアで急増しているという傾向があります。この急増のまあ内訳としては特に中国からの登録が近年急増しています。まあ、それでちょっと PDBJ としても登録処理が ちょっとしんどくなってきたというところもありますんで、今、4つ目の拠点として、PDB China、中国がこう立ち上がろうとしています。で、今、準メンバーとして、一応もう加入したような形を取ってまして、ちょうど先月まで、先月じゃないな、今、11月ですよね、今月、つい先日まで、PDB China、上海に 設立されたんですけど、そちらから登録処理をするアノテーターさんがこう研修に来られてて、この前お帰りになったところというところで、まだこれから4つ目の拠点が始まって、はあの本格的に始まれば、アジアのうちの中国だけは PGB チャイナがやる、残りのアジアは PGBJ がやる、まあ、体制になっていくかと。 で、もう一つデータアウト。その受け入れたデータを今度はまた皆さんに提供するという、まあこちらの方なんですけど。で、各拠点でアジアは日本、ヨーロッパはヨーロッパといった形で登録受付したものは一旦全部集めまして、で、各メンバーで共有して、せーので、毎週水曜日の日本時間9時、 これ、あの、UTC で言うと0時ですけど、まあ、各拠点、まあ、同時に、そのデータを更新したり、新しいデータを公開したりということを行っています。ですので、この PDB のこう一時データ、生データを欲しいと、日本から欲しいっていうんであれば、わざわざアメリカに行かなくても日本に同じものがありますんで、ぜひ日本を使っていただければと思います。で、この利用は、 お金もいりませんし、登録もいりません。で、これはまあ人類の共通の財産だから、広く使えるにすべきという、まあ理念で始まったと聞いておりますが、ということで、あの、気軽にお使いいただけます。で、そのデータですけど、各拠点ごとに、まあ一時データは同じように取れるんですけど、そのデータを使ってウェブサービスというのは、それぞれ独自にこう展開をしているという形になります。 なんか場合によったら、あのあ、そのサービスはうちにないんですっていう場合もあるかもしれませんし、逆にそれは PDBJ さんだけがやってますというようなところもあるかもしれません。まあ、特にあの PDBJ、PDB の中で言うと、こちょっと多言語化みたいなところがなんか求められてるようなところがあって、日本だけ一応日本語、英語、韓国語、中国語のページを作ってますけど、 他は、あの、全部英語だけなんで。まあ、ああの、特に今中国の方登録とか増えてるっていうお話をしましたけど、ま、あそういった方々にもフレンドリーな情報提供ができてるんじゃないかなという気がします。で、このデータアウト、提供しているデータ、こうマナーに役に立つかっていうことを、まあ、簡単に紹介してるんですけど、まあ、 分子の形が分かると、まあ、その分子がどういう機能をしているかということまあ、よくご存知の方は、まあ、社会に説法かもしれませんが、まあ、形が分かると、まあ、どうやってその分子に対して、まあ、例えば邪魔をしてやる、逆に活性を上げるとか、まあまあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうところが、戦略が、 より見えてくるかと思います。まあそういったところで、創薬、薬を作ることであったり、もしくはあの病気の仕組みの解明とか、そういう生命現象の仕組み解明であったり、また、新たな構造の解析や構造予測への活用という話があるんですけど、ちょっとこの件に関して次のスライドで、ちょっとネタがあるんですけど、今、AI とかを使って、 で構造予測をする、まあ、アルファフォールドなどがありますけど予測ができるんであれば PDB はいらないんじゃないかという話がちょっと出てきたりするのかなというのが新聞にもちょっと載ったんですけどいやそういうことではないというお話をして、まあ、最後にしたいと思うんですけど今まではこう PDB 実験を頑張ってやって構造解析していた でも計算だけでできるんだったら実験しなくてもいいや。じゃなくって、実はこの構造予測の精度を上げるのに PDB に蓄えられたビッグデータがまあ貢献していると。構造予測精度の向上にまあ役立っていると。まあそういうところがあります。で、一方でこの構造予測が PDB の, PGB の 実験でこうデータを求めるときに、なんか異相問題というものを解決しなければいけないんだそうです。ちょっと私、この分野の X 線とかの分野の人じゃないんで、ちょっと分かんないんですけど、まあ、この異相問題を解決するのに構造予測が役立つんだそうです。というところがあって、実は PDB と構造予測は相互に補い合う。 まあそういうウィンウィンのような関係にあるということなんだそうです。ということで、今後 PGB がもうなくなっていくとか、そういうことではなくて、まあ今後もお互いこう協力し合いながら、この分野でやっていくことになるんだろうなというお話でした。以上、ありがとうございました。